よりオーブデンの皆さん横手の横に舞う伝えると書いてオーブデンの皆さんですここで私よりチームのご紹介あの代読させていただきます4年ぶりの八乙女よさこい祭り開催おめでとうございますありがとうございます中川地域の元気の源となるべきお祭りの成功のために元気いっぱいに演舞してお手伝いしたいと思います心強いですねありがとうございます皆さんバリっとした演舞土着も抜かれますよ はい、心の準備しておいてくださいね。それではオーブデンの皆さん、よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。ちはーーーオーブデンです。一生懸命、演舞いたします。よろしくお願いします。 No, go,、no, go.、No. I do this. 指先まで迫力のある演舞、大雨の皆さん、ありがとうございました。